チャプター機能をお使いにになると簡単にいけます。私は、ホストのアカリです。英語の文を朗読してくださるのは、私の友人であるアリスさんです。アカリは、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 タタイムスタンプを明記してあります。それぞれのエピソードの最後には。 出てきた単語や慣用語の説明もあります At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは、原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、アカリ translations.com へ行ってみてください。You can visit akaritranslations.com それでは第7回のエピソードの始まりです。私はここ十数年、日米の大学館の短期留学を企画・運営しています。今までお世話をさせていただいた どのグループも志の高い若い学生たちの素敵なグループでしたが今2016年にマウイ島に1週間ほど来たグループのことを懐かしく思い出していますそのグループは比較的小さいグループでそのグループの7人中6人が幼児教育を専攻し 学校のの先生になるたた。めの勉強をししていました私も小学校の教員をしていたので同じベクトルを向いているグループでしたそんな彼ら彼女らのためマウイの保育園訪問の時間を設けましたみんな園児に英語の絵本を読んであげたり園児たちと一緒に遊んだりしました 2017年には日本の彼らの大学を訪問し再開することができましたそれからは SNS で近況を垣間見させてもらっています2019年にその学生たちは大学を卒業し2021年にそのうちの一人が連絡をくれました足立雄斗君です彼は 地元の公立小学校の教員になったそうです。その知らせだけでも嬉しかったのですが、彼が2年生の担任になったと聞いて、さらに嬉しく思いました。私もこのマウイ島の公立学校で2年生の先生をしていたので、足立先生の担任している2年生は、外国の小学校について学んでいました。 なのでマウイの子どもたちがどのように学んでいるのかズームで子どもたちに話してもらえないかとのことでしたもう一組の2年生のクラスも参加し画面には明るくかわいらしい子どもたちがたくさん映し出されましたマウイ島の写真をお見せしたり質問に答えたりしました 休み時間、修行と修業時間、教科書、室内で外履きの靴を履くこと、給食、どこで給食を食べるかなど、トピックごとの違いや共通点に、子どもたちは興味津々でした。いい質問もたくさんしてくれました。2021年の終わりには、36人の児童と、 君から手紙が届きましたとても嬉しかったです彼の授業に招かれ彼が真摯に毎日向き合っている子どもたちに会うことができ光栄に思いましたお世話をさせていただいた大学生たちがそれぞれの人生と夢に向かって前進している姿を見ると幸せな気持ちになります足立くん そして、私が交流させていただいた学生の皆さんの健康と活躍を祈るとともにこれから出会うであろう学生さんたちのお世話をさせていただくことを楽しみにしています。「あかりトランスレーションズ」ではそれぞれの大学のニーズに合った短期グループ留学のプログラムを作成しており日本の大学と 他国のの大学の間に入り、コミュニケーションが円滑に進むようお手伝いしております短期留学プログラムをカスタマイズするだけでなく各プログラムが成功し学生にとって人生の糧となりうる体験になるよう必要な全ての詳細を手配します<音楽>ここから日本語と英語が 段落ごとに続きますそれでは第7回のエピソードの始まりです私はここ十数年日米の大学間の短期留学を企画運営しています今までお世話をさせていただいた i I have been organizing short term study abroad programs for Japanese and American universities for several years.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 As I was also a school teacher, I shared the same passion and I arranged a preschool visit for them. They read children's books to the preschoolers and played with them. In 2017 2019年にその学生たちは大学を卒業し2021年にそのうちの一人が連絡をくれました足立くんです彼は地元の公立小学校の教員になったそうです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 話してもらえないかととのことでしたもう一組の2年生のクラスも参加し画面には明るく可愛らしい子どもたちがたくさん映し出されましたマオイ島の写真をお見せしたり質問に答えたりしました「ミスター・アダチー・セクン・グーデス・ウェルーニング・バブ・フォーレン・スクウォール・ワ So he asked me if I could talk to his students over Zoom about how children on Maui are learning. Besides his class, another second grade class joined the session, and I got to see many bright and adorable children on the screen. I showed them some photos of Maui and answered their questions. どこで給食を食べるかなどトピックごとの違いや共通点に子どもたちは興味津々でしたいい質問もたくさんしてくれました the children were intrigued by the differences and similarities for each topic such as recess what time school starts and ends textbooks wearing shoes inside school lunch where they eat and so on They had many excellent questions. At the end of 2021 I received letters from Mr. Adachi and his 36 students. s What e a a p l 人の児童と r 立くんから手紙が届きました。とて i うれしか e d です。2021, 彼の授業に招か s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 At Akari Translations, we provide custom short term programs for international groups. We will become a liaison between your university and the targeted university. We will not only create customized short-term study programs, but we'll arrange all the necessary details to make each program a successful and life-changing experience. 今回の日本語レッスンししは自分がこここうう、うよたたいい。とと決めたことです。漢字を見てください 心の上に行 く, があります、ね、行くには一歩踏み出すという意味がありますつまり志は心の向かうところという意味ですですので目標という意味もありますが明日は6時に起きようといった目の前の目標ではなく早寝早起きをして生活を改善し元気に暮らし ゆくゆくは地域に還元していきたいなどと理念や信念といったより大きなものを指します。心差し is something you've decided to do. It's an aspiration. Please look at the kanji. You see ゆく on top of a heart. ゆく means to take the first step forward and start moving. So, 心差し means to Where a heart is headed. So, while it can mean goals, it's not so much, I will get up at 6 a.m. tomorrow. Kokoro zashi is more of a philosophy or mission. Therefore, a thought like, I will start going to bed early and getting up early, change my lifestyle, live healthily, and want to eventually give it back to the community would be kokoro zashi. 「真摯な」これは「な」形容詞で英語では「earnest」や「sincere」という意味です。最初の漢字は「まこと」「本物」という意味です。2つ目の漢字は何かをしっかりとつかむという意味です。「手」という漢字があるのが見えますか 合わせて何かを真ににむという意味になります。真摯であるとき、目の前の物事に自分の全てをかけて向かい合っています。真摯な is a na-adjective and it means to be earnest and sincere.The first kanji means true or genuine.The second kanji means to grab something securely. Do you see the kanji te hand, there?Together it means to grasp something genuinely.When you are shinshi you are putting all your might into facing the matter. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた。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 英語を学ばれている方用のセ文を朗読してくださるのは私の友人である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 This podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you even if you're not currently learning either language. このののポッドキャストででででは、それらの書き物ををを英英語語語語とと日日本本両方方方読み上げます。学学んんいいるるににも、も、って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 I have been organizing short term study abroad programs for Japanese and American universities for several years. While all have been lovely groups of young aspiring students, I fondly remember a particular group that came to Maui for about a week in 2016. It was a small group of six or seven students who were majoring in early childhood education, studying to be school teachers.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 Yuto Adachi had become a second grade teacher at his local public elementary school. The news made me happy, but I was tickled even more when I heard that he had become a second grade teacher because I was also a second grade teacher in the public schools here on Maui. Mr. Adachi's second graders were learning about foreign schools worldwide, so he asked me if I could talk to his students over Zoom about how children on Maui are learning.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 Fills my heart with happiness. I wish him and all the other students I had the honor of interacting with all the best, and I look forward to hosting future college groups. At Akari Translations, we provide custom short term programs for international groups. We will become a liaison between your university and the targeted university. We will not only create Customize short term study programs, but will arrange all the necessary details to make each program a successful and life changing experience. Now you will hear English followed by Japanese, one paragraph at a time. ここからは英語と日本語が段落ごとに交互に続きます。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 2019年にその学生たちは大学を卒業し2021年にそのうちの一人が連絡をくれました足立雄人くんです彼は地元の公立小学校の教員になったそうです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 話してもらえないかとのことでしたもう一組の2年生のクラスも参加し画面には明るく可愛らしい子供たちがたくさん映し出されましたマオイ島の写真をお見せしたり質問に答えたりしました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 それぞれの人生と夢に向かって前進している姿を見ると幸せな気持ちになりますアダチ君そして私が交流させていただいた学生の皆さんの健康と活躍を祈るとともに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 Little girl program will customize through the cathedral, and the cathedral is a g o o Here are today's English vocabulary and idioms: Adorable. This is an adjective and it Basically means very, very cute. It brings up a great affection toward certain things. When you look at a baby, for instance, you're inclined to say, o w at that moment, you are adoring it. これは形容詞でです。す。す。ととととててもももいいいいう意味ですあるるののや人にに対し深い愛情の気持ちを感じき使います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 It helps two people, organizations, or corporations communicate and work together. This is a case of two people, organizations, or c i r p o r a t i o n s to c e a m u n i c a t e and work together. Liaison is a c a s two people, organizations, or corporations to work together. Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's a k a r i translations.com. We look forward to seeing you next time. Gostmonia, Commento, Gosai Mashita, Saiton, Contact Form, Nite, Gokinu, Krasai. Soredeva, m t a i k a or I d e k i m s k o t o t n a s h t i m a